おトイレまで走って、うん、っていうところで間に合わない、っていうこと、ないですか。はい、えー、骨盤調整コアヨガトレーナーの村井由紀子です。えっ、ー、と今日はですね、尿漏れ対策、尿漏れ改善にとってもよく効く。骨盤底筋呼吸をご紹介していきたいと思います。えっ、ー、とね、よくないですかね、買い物とかね、外出てて。で、外に出てる時は全然普通なんだけど、お家に帰ってきて、玄関のドアに。 手をかけた途端に「うおトイレ行きたい!」と思ってガーッとおトイレまで走って「うん!」っていうところで間に合わないっていうことないですかこれって出産直後のお母さんとかあと年を重ねてね50歳60歳とかになってきて、まあ、若い子だったら40歳でもいらっしゃいますよねこういう症状を抱えていらっしゃる方すごく多いんです今。で2人に1人って言われてます2人に1人の女性は実は尿漏れの症状を 抱えていて人に言えずに悩んでいらっしゃる方とっても多いんですねでも今日お伝えする骨盤低筋呼吸をやっていただけたら絶対良くなりますなので尿漏れは本当にほっとかないで必ず何か運動をして治すようにしてください必ず治ります でも普通のねあの筋トレとかではなかなか治らないんですね。やっぱりこのね骨盤底筋に特化した運動がとっても効果が高いのでぜひやってみていただけたらと思います。でえっとそうですね骨盤底筋の場所をね軽くご紹介していきますね軽くっていうのも変なんですけど、尿道から肛門の間ここのね間ですねこの間にある筋肉群のことを骨盤底筋群と言います。こ小さなね細かい筋肉がいっぱいこう重なり合って で、えー、骨盤底筋群というので、その骨盤底筋群っていうのはしっかりとこの内臓をね、女性の体の下から内臓をぐーっと支えている筋肉なんです。で、女性は出産をすると一回こうやってぐーっと膣が開きますよね。なので伸びきっとゴムみたいになっちゃってるんです。で、それがだんだんこうね産後。 戻ってきてきまたしっかり体の下を支える筋肉になっていくんですがやっぱりあの出産の回数が多かったりとかあ年を重ねてって腕とか足の筋肉みたいに運動してないとだ ん, だんだんだんだん筋肉がね薄くなってで内臓を支えきれなくなって内臓がぐーっと落ちていくもしくは尿漏れの症状が出てくるっていうことがとっても多いんですね。特ににに年期に差し掛かっっててくるるとと女性のの筋肉って全体的にガクッと減るので もちろん骨盤底筋がガクッと薄くなるので、尿漏れ症状が急に出てくるっていう方も多いです。今日お伝えする骨盤底筋呼吸をやっていただいたら、かなりやす、よくなるので。はい、ぜひ一緒にやってみましょう。はい、寝っ転がりますね。まず寝っ転がっていただいて、足首の上に膝がくるようにしていきましょう。両手をお腹の上に置いて、息大きく鼻から吸って。 お腹ぷーっと膨らまして腰も膨らむようなイメージだ腰はあんまり反らないようにねお腹しっかり膨らましていきますで口からしっかり吐いてお腹がしぼんでいくのをただ感じていきましょう無理にへこます必要ないですよもうほんとリラックスしてやっていきますね息大きく鼻から吸ってお腹ぷーっと膨らましてで口からしっかり で吐きながらお腹が凹むのをただ感じていきましょう体全部リラックスしてやっていきますねはいそしたら今度は今日は肛門まずね肛門ですね肛門だけやっていきます息大きく鼻から吸って口からしっかり吐きながら肛門だけぐーっと締めましょう締めたら体の中にぐーっと引き込みます肛門をね自分で吸い込むような感じ 息は全部吐きき切りまましょうこれ5回だけいきますね、はい、吸ってリラックスリラックスの時はお腹膨らますようにして、はい、口から吐いて肛門だけ閉めますぐーっと肛門だけ閉めて引き上げますね体の中に引き込むのがすごく大事吐き切ったら吸って肛門開くようにお尻リラックスして 口から吐きながら肛門だけ締めてぐーっと引き上げて吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて。腰も骨盤もどっこも動いてないですよはい、吸ってリラックス肛門開くように4吐いて肛門だけ締めてぐーっと引き込んで引き込んで引き込んで息吐いて吐いて。 吸ってリラックス肛門しっかりリラックスします5回目ラストね息吐いて肛門だけ締めてぐっと引き上げてはい吸ってリラックスしましょうもしね肛門ねお尻締めてって言われてもわからないっていう方最初多いと思いますでもねやろうとするだけでも少し動いているのでそんな感じで結構ですよ はい、そしたら今度は、おしっこするところ、尿道のところ行きますね。もうお尻のことは全部忘れて、この尿道のと こ, と, ところだけギュッと締めるようにしてみましょう。はい、それでは行きますね。息大きく鼻から吸って、お腹しっかり膨らませて、で口から吐きながら、おしっこ我慢します。おしっこ我慢するようにして、そのままぐーっと引き上げます。 体の中に引き込む感じ。息全部、口から音が聞こえなくなるまで吐き切っていきましょう。はい、吸って、尿道をリラックス、おしっこリラックスする感じ。はい、口から吐きながらおしっこ我慢して、止めたままぐーッと体の中に引き上げます。息全部吐いて、ちょっとこの辺のね、下っ腹がペトッとなるような感じですね。 はい、吸ってリラックス。3、口から吐いて、おしっこ止めたままぐーっとおへその裏ぐらいまで、おしっこ止めたものを引き上げるようなイメージ。息全部吐いていきましょう。この辺がね、キュッとなった感じがあればもう十分ですよ。はい、吸ってリラックス。4、うん、口から息を吐いて、尿道を締めたままぐーっと引き上げ ね腰も骨盤もどこも動いてないですよねはい吸ってリラックスラスト尿道をおしっこし我慢したままぐっと体の中に引き込むのが大事引き込むのが大事です息吐いて吐いてはい吸ってリラックスしましょう さっきのね、肛門よりも尿道、おしっこの方がね、ちょっと感覚がわかりづらいかもしれないですけど、でもね、やってればね、絶対わかるようになってくるので、今はできてるかできてないかわかんなくても全然大丈夫ですよ。はい、そしたらですね、今度は肛門と尿道の間にある女性であったら、膣ですよね。膣のところでやっていきましょう。はい、えー、もしね、いや、もう全然わかんないっていうのでも大丈夫です。 あのやってる間にねなんとなくあの分かる日が必ず来るのではいそしたらいきましょう、えー、の, 質の部分ですねはい息を大きく鼻から吸ってお腹しっかり膨らませて口から吐きながら質を軽く締めてぐーっと引き上げますはい吸ってリラックス。 くす、さあ、うん、口から吐いて、膣を軽くつまんだまま、ぐーっと引き上げて。はい、吸ってリラックス、さあ、うん、膣を軽く締めたまま、ぐーっと引き上げて。口からは全部、息の音が聞こえなくなるまで、吐き切っていきましょう。はい、吸ってリラックス。 よ、うん、膣を軽くつまんだまま、つまんだまま、ぐーっと引き上げます。はい、吸ってリラックスラストいきますね。口から吐いて、膣を軽くつまんだまま引き上げます。この辺のね、カップ風がちょっとね、ペタッとキュッとなってるといいですね。 はい、吸ってリラックスしましょう。はい、そしたら両足揃えて左右にパターンパターンとしてお尻と腰少しマッサージしていきます。はい、ゆっくりと。 起きき上ががっっていいまししょょううはかかだたで初めての、ね、骨盤底筋呼吸だったので、えー、とちょっとね感覚が分かりづらいっていう方いらっしゃったかと思うんですが、えーともね、絶対ね続けてたら必ず分かる時が来てで分かるようになったらもう本当にねあの尿漏れもうみるみる良くなっていくのが自分で分かると思うのでもうね諦めないで ぜひ、えー、と続けてててやってみてくださいもうね一日ね1回からでもいいし2回からでもいいし電車とかあのバス通勤とかね通勤途中とかあのデスクワークとかもうちょっとした隙間時間があったら23回やるだけでも全然構わないので、えー、座ってでもできます、えー、立ってでもできます是非このつまんでぐーっと引き上げるっていうのも是非やってみてくださいそしたらね今度は玄関からおトイレまで必ず。 間に合うようになりますこちらのチャンネルでは更年期前後の女性たちのお悩みを解決する骨盤低筋を意識した運動苦手な人でも簡単にできるトレーニング法をご紹介していますぜひチャンネル登録よろしくお願いしますそれではバイバイ